国民をを救出する作戦の許可を直ちにいいたただきたいダメです見せろ見せろとうるさいのでねそこにはマスコミもいるんです白百合たちをあんな危なっかしいところから退去させる方が大事だ 大丈夫でしょう貴様らまだ罪人をかばい立てするかここは外交特権に守られた施設の館。強いらんとする者は誰であろうと<笑>皇帝陛下の皆のもとに撃つ後悔しておいでですか手を出さなければ君を見捨てたことを後悔しただろう。俺はそれを拒絶し君の命を救うためこの戦いを引き起こしたこの犠牲を生んだのは俺の罪だ。<笑> 久しぶりだなロンデル私が同志号を諦めればあらごとは避けられる行こうレディ<笑><笑>いいかシャンディ絶対に目を開けちゃダメだぞ は, はい絶対しゃあよしやったいった 大丈夫他には誰も近づいてくる気配はないわよ犯人はどう大丈夫ですなあれお前ら確かこの宿の従業員じゃない僕たち騙されたんです居酒屋で会った人に教わったんです聖火たちが偽物だって賞金のかかったお尋ね者だって聞きましたそんな理由だけで部屋に忍び込んだというのかすみません、うん、この手口は笛吹き男ですなおそらく 大元の笛吹き男を倒さない限り次から次へと資格が湧いて出てきますお前たちそれは災難だったなこの初回転は信用を失ってしまいましたが<笑><誰><笑>こいつらだけでもどうか許してやってくださいヤダの主人としてしっかり教育なさい<笑>ありがとうございますこのままここに灯らせてほしい精神繊維お使いさせていただきます<笑>実は今朝方 橋が直って馬尾脚が到着したとかデートで遠流の首が掲げられたことや皆さんがその遠流を打ち果たした話が広まったらしいのです私が去った後のデートで情報を伝えたくないことが起きていたと今のところ式は上々だぜボーゼスでも我々騎士団はピニャ様の配下私たちの行動は常にピニャ様の処遇に影響を与えかねないビビータ様まだ敵が参りました何 今度の敵はお仲間だぞピーニャーよ、翡水球で何が起こっているかお前も知っている。はい、ここはお前の方から騎士団の守りを解いてくれないか。カーゼル港を引き渡すことはできません。翡水球を守ることが騎士団に課せられた責務です。そうくるですから。 アルヌスの使節団とマスコミが帰るまで待ってくださいと言って持つはずがないすでに今この時だって戦っているんです講和派の人たちをかくまっているんですよここで騒ぎを起こしたらマスコミや他国から一斉に叩かれますよ選挙も負けますよやるべきことをしないで後悔するよりは選挙で負ける方が俺はいいねわかりました許可しましょうただし責任は取ってもらいますからね作戦開始だ